皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年2月2日、第11回アストルティアクイーン総選挙の開幕を告げる手紙が、ミローレさんから届いていました。今年はどんな戦いが繰り広げられるのでしょうか。ワクワクを100倍にして、パーティーの主役になりましょう。その前に、ちょっとした勘違いがありましたので、先日の動画の訂正です。 今回はバージョン 6.3 までのネタバレということで、バージョン 6.4 に登場する幼きエルドナシーンとかは関係ありませんでした。というか、ドラクエ5の細かいところを覚えてませんね。ザイルと戦った記憶がもうないです。ごめんなさい。今のなし。ここで残念なお知らせですが、この辺りの録画を盛大に失敗しました。肝心なシーンが撮れていません。